くにです私は今現在韓国の釜山駅の近くにあります中華街のねはいところに来ております今回の動画の内容なんですけども今回はですねここの中華街にありますね今年2022年にねグランドオープンしました新しいホテルですねそれのホテルレビューをしようかなと思っておりますそのホテルなんですけどもそのホテルはですねこちらにはいあるんですけども はい、こちらですねこちらのねゴールドストーンホテル釜山駅近くの中華街の中の一角にねこれがね、えー、できたんですね今回私はここをね予約しましたのでここのホテルレビューをやっていこうかなと思っております まずはじめにですね、ここの宿泊費用をお伝えしようと思うんですけども、今回宿泊予約した費用なんですけども、7443円になります。これは一人で素泊まりの料金になります。まあ日本だとちょっとね、えー、割高な金額ですね。はい。一階はホテルじゃなくてですね、入り口がね、ここになります。それではね、チェックインの方をしてお部屋の方をご紹介していこうと思います。はい。 ホテルなんですけどもここのの建物の、ね、エレベータータ乗りまして、はい、こちらに書いてある通り6階からですね、はい、上が、まあ、ゴールドストーンホテルという形になってます5階から、まあ、地下1階までは別の、ね、お店とかが入ってるような形になるんですねこちらにですね、はい、ホテルオンリー6階と、はい、書いてありますので、えー、6階の方に、はい、向かって。 チェックインしていいこうと思います、はい、チェックインも、ね、完了しまして、えー、こちらに書いてある通り私の部屋は8階になりますかなりねこんな感じでとても綺麗ですよねうんはいそれで今回宿泊するお部屋はですねこちらのですね810号室になりますここもねここで鍵がこういう形でカードタイプになってますね はいそれではねお部屋の方に入っていこうと思いますはいお邪魔しますまずドア入ってすぐにね部屋着が置いてありますここにハンガー引っ掛けるところがありましてここがね入り口の、はい、鍵のカードですねそこを刺しますとまあ明かりがつくという形なんですけども次ははい奥の方になるんですけどもこちらに はい、スリッパが2名分あるような形でして、はい、奥入ってきますと、はい、ここに、ね、室内のライトですね、はい、明かりつけたり消したりするためのスイッチですね、ありまして、エアコンが LG ですね、さすが韓国ということ で, で、こちらにテレビがありまして、右手側行きますと、こんな感じで、はい、ダブルベッドですね、が、はい、置いてあるような形のお部屋になります。 そして奥の方を見ていきましょう。まず下に冷蔵庫ですねこの日本にもよくあるサイズの冷蔵庫ですね。あ、ウェルカムドリンクが2本入ってますね。よくあるサイズの、まあ、正方形型の、はい、冷蔵庫ですね、はいで。プラスチックの椅子がありましてで、上にですねマグカップが2つあってはい、えー、こちらはですねアメリカーノて書いてあるんでこれコーヒーですね。はい でこちらもコーヒーですね、はいまあ、2名分という形で置いてありまして、ケトルがあって、でここにテレビのリモコンとティッシュペーパー、で多分これがドライヤーじゃないかなと思いますけども、はい、開けましたら、やっぱりねドライヤーだったりですね、はい、韓国型のコンセントですね、はい、コンセントがここで差すような形ですね、そして右手の方に行きますと、はい、座る椅子ですね、はい、がありまして、まあ、電話があって。 でそしててて左右ににカーテンががああっっままあ、外が見えるという形になってますね今室内がね明かりついちゃってるのでちょっとミラータイプみたいな感じになっちゃってますけどちょっと消してね外の景色を見られるかと思うのでまあ一回ねやってみようと思いますはい部屋の明かりを消してね外の景色見れましたねここから私がね泊まった810号室からのね外の景色はこんな感じにはい見れますかなり美しいねはい風景になりますね ちなみに、下がね、中華街になってるので、中華街を、はい、上から見下ろすと、こんな感じで、はい、なってますね。なんか美しいですね。はい。お次はですね、ここの空間から入り口近くの、はい、こちらのね、ドアの先ですね。はい。多分ね、洗面所とおトイレとかシャワールームとかそんな感じかと思うんですけども、 はい、それでは入っていこうと思いますはい開けまーすあやっぱりそうですねおトイレがあって洗面所があって奥がシャワールームという形になってますねこちらにねフェイスタオルが2つと上にバスタオルが2つ置いてあります洗面所のねここのガラスの鏡ですね ここになんか光ってるのあるのでちょっと押してみようと思いますおお明かりがつくんですねこんな感じでおしゃれっすねもう一回押すとおちょっと色がね変わったような感じですねはいもう一回押すとはいあちょっとまた色が変わりましたそして洗面所の鏡の社員ですねはい 歯歯ブラシが、はい、置いいててありまますすちゃんと歯磨き粉も入ってますで下に、はい、ここに石鹸がありますっていう形ですね奥の方はね、はい、バスマットがありましてここはね、えー、ちょっと水の関係で段差になってますねはいこんな感じに、はい、なっておりまして、はい、シャワーの方はね、はい、このような形となっておりますシャワーヘッドがね まあこんな感じの、はい、シャワーヘッドになります。はい。そして、アメニティの方なんですけども、下の方に、はい、こちらにですね、ボディウォッシュと、あとシャンプーですね。コンディショナーは置いてないですね。はい。まあこのような形になっております。はい。これでですね、私が宿泊するお部屋のレビューをね、 以上となりまして私はですね今日一日撮影で朝から晩まで動き回っていたのでもう油で汗でベトベトなのでシャワー入ってもうベッドで寝ようと思いますそれでは皆さんおやすみなさいおはようございます今8時になるんですけども部屋からのね明るい時間帯の景色をねお見せしてなかったのでお見せしたいと思いますはいどうぞー明るい時間帯となると こんなな景色になりますはい、下はこんな感じで、まだ、まあ、朝早い時間帯なので、人はあまり歩いてないですね。はい今日11月19日の土曜日になるんですけども、まあ土曜日なので休日なので。ってことなんですけども、朝は人は少ないですね。はいこんな感じとなります。 はいホテルの方ですねチェックアウトしてきました今回ご紹介しましたこちらのねゴールドストーンホテルいかがだったでしょうか。 チェックアウトをした際にです、ね、フロントの方にいろいろとお話を、ね、したところこちらのグランドオープンはです、ね、2022年の、ね、10月1日に、ね、オープンしたというところですなので今現在11月の、ね、中旬ですのでまだ、ね、1ヶ月半ぐらいしか経ってないグランドオープンしたという新しいホテルになりますそれと今、ね、朝食が食べれるような状態じゃないんですけどもここの建物ですね3階に朝食を食べれる、まあ、食堂を、ね、今作ってるみたいです なのでここのねゴールドストーンホテルも朝食が食べれる場所になっている予定になっているので今後ね、ねここゴールドストーンホテルを泊まってみたいなという方はですね検討なさってみてもまあいいんじゃないかなとはい思いますここのホテルからですね釜山駅ももう歩いて1分かかるかかかんないかそんなレベルのね立地のいいねまあホテルになってますのでよかったらですねご検討なさってみてください。それではでははすね今回は このゴールドストーンホテルのご紹介でした今回の動画が、ね、参考になったと思いましたらグッドボタン高評価それとチャンネル登録の方ですねよろしくお願いいたしますということで今回の動画は以上となりますそれではまた次回の動画でお会いしましょうそれではまたバイバイ